じゃあ次は検索と期間の話をしましょう。検索と期間はですね、まず検索なんですけども、何を探すっていうのを否定するとそこまでパッと移動できるというやつですけども、そのためにインクリメンタルサイズっていうのが英語モードだと使えます。それはどういうものかというと、コントロール S。それで開始するんですけども、インクリメンタルサイズっていうモードなんですそこで、 じゃあ、例えば、このディリ e t i o ってありますけど、このディリ e t i o を探したとしますね。まず d を打ちますよ。そうすると、この -d の d が見つかりました。他にもここにたくさん d がありますけども、これじゃなくてもっとディリ e t i o ですから e も打ちます。そうすると、今度はこの de を探して、ここに e x t でどの de も探す。 で、えー、まだここじゃなくて、えー、ディリーションできたら L も打ちます。L を打つとあ、このディリーティングというのがまだ探 す, す、えー。この O まで打つと、もっと長いな。えー、ディリ O、えー。あ、そうするとここまで来たわけです。こういうふうに、えー、1個文字を打つごとに、それが当てはまるものまで、えー、だんだん探していけるというものですね。 なおですね、えー、行き過ぎたというか、たくさん否定しすぎた時には、もっと戻って、バックスペースで戻っていくと、えー、さっきの方へだんだん戻っていくことができます。では、えー、マイナス DI だと。そうすると、アセンディングの DI。こういうふうにやり直すこともできます。で、あここで OK だ、止まろうという時には、今度はエスケープキーを押すと、 この DI で、えー、これが OK の場合、これで止まりたいですね。えー、そこで止まりたいときには、エスケープで終われるんですけれども、えぇ、ー、エスケープ。で、えー、あとは普通にコマンドを打てば、これで終わることができます。なお、え今は、え前方に向かって、下に向かってインクリメンタルサイズしましたが、前の方に向かってやることもできます。 それは Ctrl-R と Isearch backward ですから。じゃあ、えっと、SL。そうすると、このトランスレーションの SL が見つかって s K プレ e で止まります。で、まあ、こういうふうに使うことができます。次に、文字列の置き換えですね。文字列の置き換えは、ReplaceString、えー、ススというコマンドを使いますけども、ReplaceString ススはです、ね、全部のものを いっに追っかてしまうんですそうじゃなくて、一個ずつ順番に置き換えたいという場合の方が多いかもしれない、ね。その場合には、クエリーリプレイスというのを使います。まあ、両方やってみましょうか。じゃあ、例えば、A を大文字の A にするというのを一遍にやるとですね、エスケー e X リプレイスストリングで、A を大文字の A にすると全部 A になりました。 じゃあ、えアンドゥーしましょう。今度は、じゃあ、一個ずつ決めますね。エスケープックスクリーリプレイス、えー。やはりまたさっきと同じようなやとね、まあ、A を大文字の A にする。じゃあ、この A は、えー、変換しますっていうかスペースをします。この A は変換しないで先に行くとていう場 N を押します。で、この A は変換するというか、えー、この A も変換するというか、 これはやめておくとか、この、えー、スペースと N を使うことで繰り返られるわけですね。また元に戻したりとか、えー、全部やっぱりやってしまうとか、そういうこともできます。終わりたいときはやっぱり、えーまあ、終わりたいっていうのは、こので全部終わることができます。こういうふうに、まあ、置、え、き、ー、換えについてもあ、今3個置き換えましたね。えーまあ、複雑な機能があるわけです。 で、えー、その他、その文字列の中の改行を何とかしたいとか、そういう話は説明に書いてありますから、必要な時に読んでみてください。さて、以上で大筋は終わったんですけれども、えー、あとちょっとだけ、e マッチの窓を複数っていう機能についてお話ししたいと思います。まずですね、この e マッチの画面、前回2つに分かれてるのを1つにすると言いましたけれども、 逆に、今1画面でやってるけど、2つのファイルを一緒に編集したいっていう場合もあります。その時はですね、Ctrl-X2 っていうのをやると、これが上下2つに分かれます。また、Ctrl-X3 っていうと、縦に分けることもできます。まずは2つに分けましょうね。Ctrl-X の2。2つに分けましたけども、分けた状態だと、両方とも同じファイルを見ていきます。このモードも使うことはありますよ。これはですね、 例えば、あるファイルの上の方を見ながら下の方を編集するとかいうときには、この2つに分けて同じファイルをやるということがあるんですね。で、今、カーソルはここにありますけど、これをこっち側を編集したいっていう場合はですね、例えば、こっちに移したもには、Ctrl-X の O、Azza というのを使うと、こっち側にカーソルを移すことができます。今、こっち側ですね。 でこの状態で、えー、もっと下の方を見ましょうとか言うことができるわけです。でまた、こっちは変わらないですけども、こっちへ戻ろうっていう場合には、えー、また Ctrl-X と O っていうと、えー、こっちのカーソルで編集することができます。こういうふうに、一枚のファイルでも二つに分けた状態で、そのまま編集できます。次にですね、じゃあ、こっちのファイルを見ながら別のファイルを編集するという場合はですね、こっち行きます。 このバッファーを切り替えます。ちょっと画面をちょっと。Ctrl-X、Ctrl-B というのを使うと、えー、現在複数のバッファーがあるというときにその一覧が見られます。また、c t r l Ctrl-F で新しいファイルを、えー、訪問してもいいでしょう今はさっきのファイルがあるので見てみましょうか。Ctrl-X、Ctrl-B、えー。そうすると、えー、t r ストっというのはこれですね。さっきのテスト3点テキストもあります。 じゃあ、えー、こっちへ行って、これを Ctrl-X-B の、えー、テスト 3. 点テキスト、今デフォルトになってますね。えー、打たなくても、じゃあ、これに切り替えますっていうのは Enter を押せば切り替えます。そうすると、えー、確かにこっちの方はさっきのテスト 3. 点テキストです。で、こっちの方は TR. 点テキストです、えー。こういうふうに複数のファイルを表示したまま、編集することができます。それからですね、えー こういうふうに、えー、一つの窓の中を分けることもできるんですけれども、もう一個別の窓、ウィンドウを開くということもできます。じゃあ、もう一回これは一個に戻すのは、コントロール X ってただの言ってしたね。で、えー、コントロール X52、コントロール X52、そうすると、もう一個の窓ができます。 で今、両方とも同じファイルですけども、えー、こっち側じゃ例えば、Ctrl-B の、えー、っと、何ですかね、t r キスト。そうすると、えー、t r テキストが表示できる。まあ、今のプログラムを2つ動かしてもいいのかもしれませんけども、1つにしておくと、こっち側でカットしたものをこっち側でペーストするとか、いうこともできますから、この方法も覚えておくといいかもしれません。もう、これはいらないから止めようっていう場合には、今度は、この書いてあるように、 コントロール X50 でこれを閉じることができます。コントロール X50。そうすると、またこの1枚だけに戻ります。えー、今回はこういうふうに Emacs についていろいろな機能を説明しまして、大変だと思うんですけれども、えー、まあ、普通に編集してていいんでしょうね。えー、その時に、あこういう機能があったら欲しいなっていう時は、たい Emacs は何でもありますから、それを使って便利に編集をしてください。 じゃあ NCU 問題ですけれども、えー、じゃあこの目とか他とか島とかいう内容のファイルを作りましょうと。まあ、これはだいたいコントロール K とかコントロール Y とかを使えばできると思う。それから、えー、こういうふうに斜めのポチポチを入れましょうとか、だんだん短くしましょうとか、これはさっきのキーボードマクロを使ってやるのがいいと思いますね。えーまあ、こういうふうなお題も用意しましたので、ぜひ今普通に慣れ親しんでみてください。